皆様、うがみやばら y o u t u b e のかなめひ で, とです一言で牛飼いといってもいろんな業種がございまして僕のところでは黒毛和紙の繁殖農家という仕事をしています繁殖農家っていうのは母牛に子供を産ませてそしてその子供を8ヶ月ぐらい育ててから出荷するという仕事になっています その僕たち繁殖農家で一番大事なのが母牛の発情発見そして種付けになってますなかなかね一般の方が発情とか種付けとか見たことないと思うので今日はね僕が説明をしながらその映像を一緒に見ていきたいと思いますそれでは早速行ってみましょうどうぞはいこちら種付けゾーンの様子になります 普通繁殖農家の牛舎にはオス牛っていうのはいないんですね。親牛はみんな母牛になってるんですけどもじゃあどうやって発情発見するねって言ったらご覧のようになんとメス同士で乗ったり乗られたりするんですね。僕も最初はは驚きままししたここれが実は発情行動とということになってますそしてすそ 発情を発見できたら次は受精師という資格を持った方がいますので受精師さんに連絡をしましょうそして受精師さんが来られるまでの間は是非牛飼いワークアウトをして体を鍛えながら待っておきましょう 受精ささんが到着されましたまずですね直腸に手を突っ込んでいただいてで直腸から卵の状態を確認してもらうんですけどもそれで今回いい状態だったので種付けをしようということになりましたこれは液体窒素が入った冷凍タンクですねこの中に実は冷凍の精液がたくさん入っているわけなんです コップの中の水につけて溶かしているのが今回種付けしました豊生菊という牛の精液でございますこの種牛になるっていうのはなかなか狭き門でございまして改良に改良を重ねたそしてその中から選ばれた牛しか種牛になれないんですね 今コップから取り出したこのちっちゃい棒の中に精液が入っていますそれを注入する器具の中にこう入れましてで牛の中に注入するという人工授精のやり方になってます そしてこちらが今回種付けする虎姫姉さんですもう10産してる大ベテランですねそしていよいよ人工受精になります種付けする時もまた直腸に手を突っ込んで注入する場所を確認しながら器具を入れていきますそして位置が決まったらキュッと注入します 注入完了しましたこの滴ってるのはただの水ですねとら、はい、姫姉さんよく頑張りましたはいいかがだったでしょうかこのチャンネルでは牛飼いの日常を発信していきますので皆様よければチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします それではまた会いましょう。さようなら。